はい今日でです、今日はですね、えー、ここ奄美から、えー、機械島に渡って、えー、機械島のエージェントさんと、えー、鍵の交換をしたいと思いますあこの鍵の交換っていうのもですねイングレスの大切な活動の人たちですねこういった離島の方にですねやっぱり鍵を多くの鍵を渡すということはやっぱりその、ね、大きな CF を作るときには重要な ことだとだ思ってます、はい、いやーこれでレジスタンスのまた活動が広がっちゃうというのもいいですねなんか離島の方からもなんか結構なレアな鍵もらえそうなんでそれも楽しみです おはようございますキモズですそれでは1個目のポータルを壊しにいきたいと思いますまずは歩いていきますよはいよろしくお願いしますはいそれでは1件目のポータル到着しましたそれでは朝早いですけど破壊していきます はい、それでは奄美、えー、空港のポータルの方に、えー、到着しました、えー、それでは2個目のポータルここで、えー、カットして、えー、リンクのほうを、えー、だ無茶無茶公園あの機械島の方にリンクを1本飛ばしたいと思いますそれではお楽しみくださ い, い, い